きあややと申します私たちは地元に鎮座しておりますカトリチン宮をテーマに頑張っておりますコロナ禍の中ですが一生懸命演舞しますのでよろしくお願いします。 き合い合い2020新葉。